これからお前たちには青い鳥を探しに行ってもらわなけりゃならないよあれを探されたら私たち青い鳥だと人間共に青い鳥なんか絶対にやら僕たちはあの青い鳥を探してるんです死んでる本当に青い鳥はどこにいるのでしょう y o oh.